泉さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。田中さん、意気込みをお願いします。東京のコミュニテさんでございます。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。えー、またこの会場で踊れる夏が戻ってまいりましたえー、私どもこの度披露させていただきますの日。作品光と申しますえー、我々のチーム名の通り光、えー、太陽の光のように。 とグリススープ演舞をお届けしたいと思います。最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備の方をお願いいたします。それでは参ります。準備も整ったようです。それでは、担の皆さんです。それでは参ります。光。 サタサ タ, タンサタサンサタサンサン東京ヤツコ1位のサンデー